皆さんこんにちは。あなたは、100円ショップに行ったことがありますでしょうもちろんありますよね。わかります。先日、イオソのダインを散歩していたところ、このような商品を見つけました。はい、これです。マウス、ゲーム用と書かれているにもかかわらず、お値段は500円。と、良心的ですね。ちなみに、電気コモのコーナーにありました。 品切れの場合も多いようですので、お近くの店舗で探してみてはいかがでしょうか。私なりに、1週間使用した感想を言わせてもらいます。形状が指にフィットして、私は使いやすかったです。クリックすると気になるカチカチ音は大きいですが、不快な音ではないです。むしろ、興奮します。ちなみにですがこのマウス、LED 内 してるんですよね光ります。明るくて見づらいのはすいません。後に気づいたのですが、箱の裏の説明を見てみたんですよ。このマウス、どうやら DPI の変更ができるらしいです。自分好みにカスタマイズできるのがいいですね。結論、これかえ。